キング・アンド・ス・ヒラの仕様、2歳でもできますよ。とろけ中に、得意顔。人生初のアイロンがけに、気持ちいい、とご満悦。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。朝の情報番組、ZIP。日本テレビ系内で放送されている暮らしにまつわる悩みを解決するコーナー。 解決。キング・アンド・ピース。11月16日は、平野志洋が、アイロンがけの時短テクニックを学んだ。アイロンがけを、人生で一回もやったことない、という平野が最初に挑戦したのは、一番簡単そうなハンカチ。人生初のアイロンがけきます、と気合十分だったが、アイロン男爵こと山沢良二氏は全然ダメです。もう初めから全てダメです、と、告評。 というのも、平野はハンカチを引っ張りながらアイロンをかけたため、形が歪んで型崩れしてしまったからだ。そこで、山沢氏の指示通り、スチームを出しながら中心から放射状にアイロンをかけていくファイヤーワークスがけで再挑戦。ハンカチを畳んでも角と角がぴったり合うようになり、アイロンがけってこんなに気持ちいいんですね。と、平野はご満悦で。 ちょっと俺もハンカチ買ってみようかな、とぽつり。スタッフから、ハンカチ、持ってないんですかと聞かれると持ってないんです。よと告白しだから、もし目の前で女性が泣き始めたら今のところポケットティッシュを渡すしかない、から。憧れはありますよね。ハンカチをさっと出す、と理想のシチュエーションを語った。続いては、セマエ 袖矢印背中矢印前矢印襟の順番でアイロンかけることがポイントのワイシャツに挑戦。ボタンがついている袖口とワイシャツの前は生地の裏側から腕を通す袖は縫い目の真ん中だけ、襟は肩崩れを防ぐため最後にスチームを消してドライでかけるなど綺麗にアイロンをかけるコツを伝授してもらい、初挑戦の平野でもパキッとしたワイシャツに仕上がった。 そして最後は、平野が、これ絶対難しいよから、と嫌がっていた大きめのフリルがついたブラウスに挑戦することに、ブラウス、いや、俺、アイロン、かけないけどだから、だって持ってない。と、不満げな様子だったが、すぐに、あ、見てる人が持っているのか、と、視聴者のためだと気づき、何を言ってるんだ、俺は、と自分に突っ込みを入れていたのだった。 一見難しそうだが、実はブラウスのアイロン掛けは簡単。通常のアイロンでも、ブラウスをハンガーに掛けて、ハンディーアイロンのようにスチームを出しながら撫でいるだけでシワが伸びていくという。平野も、気難しいことは考えずに、ふわっとしてるものはふわふわやって組みたいな、とスムーズに実践していたが、襟にアイロンを当てようとしたところ、スチームの熱で、あちッと反応。 スタジオで見ていた風間俊介から気をつけて、と心配されていたが平野自身はこれ2歳でもできますよ、と手応えを感じたようだった。この放送にファンからは泣いてる女性いたらハンカチ出してくれるの潮君が差し出してくれるならウェットティッシュで全然 OK です。 仕様ちゃんならポケットティッシュでも嬉しいし、むしろ笑顔になっちゃうよ笑洗い、仕様にハンカチ渡されたい、などの声が集まっていた。花山井のライター。1984年生まれのフリーライター。30歳目前で初めてジャニーズにハマる。平野仕様さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。